じゃああ、ねはい、おっこっしていったか よしじゃあひっくり返して手添えてあげた方がいいかもしんないねここが難しいから、はい、全部入れちゃってください全部はい全部入れちゃってください手を添えてあげた方がいいと思うんだけどねやっぱり甘やかさない頑張ってるんですけどこの後じゃあここはいそれで結ぶあできたできた、ね、あのこれを転がして で優しく転がして均等な厚さになるようなところをこ う, うまく探るまだねまだ柔らかいでしょ、はい、軽いでしょ、はい、です急に重たく感じるからで重たく感じるようになったらもう固まり始め る, 卵の殻みたいにする失礼しますああ破れないにこれうまくいった例でね非常に良い作品になってますお いい感じでできた。上手でしたね。はい。あうまいできた ー, ー上手です。そうね。これ、もう、カットする。あわまた。まあ、こうなるわ。<笑>あれ素敵な。こ<笑><笑>れは、これはこれでいいかもい。あの、器になるっていうですね。